今日はおはようございます元気でしょうか今はこんな感じです朝の6時15分ぐらいですからこんな感じです綺麗ですね今日はあのラスベガスにいる3日目になりますので今日はグランドカニオンに見てみたいと思います今日もよろしくお願いします待ち合わせのバスに乗って なんというかあのお菓子というかいただきましたまあこれから長い旅ボスに、ね、いるのはちょっと長いかもしれないから、あのー、食べ物が勉強してくれましたねではしばらくおなります Las Vegas last night. Oh, did you see the、uh, um, retired stripper? Yeah. Yeah, just tell her Jackie said hi. I gotta open up my eyes so I can see where I'm going. There's a great big huge. あのこちらは h ホーバーダム水力を使っているところそれはダムですねホーバーダムというところになりました。 でこういうところですまあ前回の動画をちょっといろいろお見せしましたが結構遠いですねここからさてラスベガスと違って何にもないようなところに行けてきました まだグランカニアンについていないんですけれどもなんかちょっと 田, 田, 田舎の方かなちょっと砂漠っぽいですよねまあさすがにアリゾナ州に砂 漠, 砂漠 と, してとして見られてるんですけど思われてるんですけどそれは正しいですねいやーすごいですね ーいやーこれはグランカニになりましたねちょっとあまり見せられなかったんですけれどもやっぱりあのそこからね見るのはすごく一番良かったんですけれどもあそこにちょっとカメラが取り上げられちゃってまあ 見せるのができなかったんですけどこんな感じですいやこれは集中してくれたあの昼ご飯ですねまだただのバーベキューのハンバーガーですでも一番いいところはちょっと今グランカニンのそばに食べてるところですいやなかなかこういう経験はないのですごくいいと思いますここからの別のポイントにやってきましたねうわーなんかプロテクションなんか 安全のため何もないからあぶねえ。いやーここから落ちたらやばいっていやこれは超危ないや落ちた落ちたらもう無理っすよ落ちちゃったらもう終わりです ではこれはグランドカニョンでした楽しかったんですけれども時間的にスバスに乗らなきゃいけないのであのここら辺にしようかなと思いますグランカニョンのことですねお疲れ様でしたグランカニョンでした